行ってみましょうかねここに一軒あるんだけどねまず最初にここから行くわこの古墳もねあ前北沿岸のじが強いんだけどここにあるんだけどねまあさっぱらかなこれは<笑>看板で見ないと分からんぞこれはのおっ お看板は こ, こにある別所した古墳これはね4世紀の後半90メーターこれはね前に聞いた時ね前方公園墳って聞いたんだけどねどうなんだろうねほんでずっと見てもらったんで分からないんだよねまあまあ昔と比べたらちょっとねこの雑草はちょっと少ないけどね昔ひどかったね ここまで入れんやったけどねちょっと入れることもないかさあそこまでございますこれでいったらねあの一番大きいのが津山古墳でございますねおそらくこれがねここで見てみようかほんで流山古墳がすごいあれが流山古墳ねどれや流山古墳どれだ向こうかあのあれねあれが流山古墳今から行きますけど だ こ, この横にね、流山1号本がね、横あったんだわ。2号本、結びの広場の横にね。やっぱそうよ、流山は、あれがね、どれだあれが、あれが1、流山1号本。流山2号本がこっちかね。ここが流山2号本が壊れてるんだわからへんな。2号本ね。と, ということで、1、 ののの頂上でございまますここに連ががあっったんだなてみましょうっと奈良このこん中奈良方面。 これにね、四五分帰ってないかね。いや、帰ってないね。残念やね、現在地、分からんか。わ<笑>かりません。この裏あたりね。ありそうなんだけどね。やぶになってますか、残念。やぶでもないましたか、ただ。 この辺がそうかね。この高まりはそうやね、四五分やね、これ。あ、スカジアだから。あ, あ、これ一気に二機。もう一機はどこだ。ちょっと小さいけどね。石碑が残ってますね。一気に二機やろ。これやろ。 まあ、ちょっと小さい古墳ではあるけどね。これはセメントで固めてありますから。もう一気なかったからな、三基やから。六七。もう一気にどこあるのかね、八いやだらんかね。三五分と二五分。片尾古墳群のね。一五分はどれだろう。 一五分、この裏や。ここは、ここ一五分や。片棒一五分。全然残ってません。<笑>ただこういうになってたけどさ。ねほんで、片棒三五分。五本の丘。この部が三五分。で、この辺が二五分かな。わからんね。さっぱり。三、二五分 ダ<笑>メなんねんけどあこれ上上がるとねここから降りて来れました、まあ、以前ね中やぶなってましたけどねこっちに抱富があるはずだけどね前方部3 0ルじゃないのうんわからんな3 0ルか。 ここから入ったんやな。これから入ってくるくる回って中をね。くるくる回ってこっちらね、うまいな。ここから場所に行けるのかね。あるね。竹竹竹でございますね。これは右やな。暗っこんな暗くなるの。 これは前方部でございますね、ここねで、そこからが公園部ですかなんだ、カズラか上がったことあるんだけどねちょっと上がっていきましょうかみんな、よう滑ってはりますあこんな急がね うわ、大変。前はね、こう歩いたんやけど、あの時はね、もっとね、物資いっぱいやったけどこれ。これは、こういうね、目打ちがなければ、出るの大変みたいな感じやったんやて、手前。どっかね、この辺か降りたよ。何でも見えへんな、外は。 うーん上りそうじゃないねこういっかこれちょっと降りましょうかこここういうかかあれどこやったかね看板上と違うねね 今こ う, いうんだよなこの横にも出れるのかいなここはね出れないはずやけどここはどうやろうこっから入ったんいよなこうはいちょっと公園部の看板にちょっと行って探すの大変だったんやからね今綺麗に蚊帳買ってくれてるけどちょうど今公園部の後ろにおるんやけど全然見えないもんね<笑><笑> 日本に作り出しあるんじゃないちょっとわからなかったなあれが作り出しだったかねぇわからんねはい、ありがとうございました乙女山古墳でもねこっち行ったとこ、なんか看板 あ, あったはずやけどねこれは生古墳、前方公古墳 引き2号3五分2五分あんのかなちょっと分からんね前全方公園にしときましょうあここはくびれちゅうことないな<笑>そんなことないわなんでやるな あるんやけどねやっぱりふうやなこれはこう風う、ね、じゃねえこっちが3号分だということはここで、ね、2号分こっちらあるよねわ<笑>からんなこっちが2号分だそうですわはいだ押し5分全長 50m わかりませんか 高さ 10m 未満わからんなあの反対側の道路が通ってるしねいやわからんかこれ看板もないかねはいそういうことですこれこれこれがね今の方がね3番あこんな感じかねただ星し分でこれねこれが2番2番はね三好2五分やったかな三好三好2五分ね ねどこから、うんはい、でございますこれが光栄がしますからね。はい、なんぼ そしたら、次は。お、これだ。杉山君。ああ。じゃ、二百二十メートルあってましたね。高さがね。まあ、目視で見ると、二十メートル以上あるね。二十、四五メートルあるかもしれないな。な書いてないか。書いてないね。 この中をね、一回かね、四時半ぐらいごろ、ちょっと早いんですけどね、本としては、はい、富山君、ねえ、これ見たかで、これね、手前に作り出しがあれがあの辺が作り出しなんだんですな、あれがね、手前がね、こえしに置いてあります。見れますよ。この前行ったら見れなかったかな。なんかこじあてあったかな。 と歩いてきて、あの辺は歩いてきたんだな、前やなあこう夏やったからね、草ぼろやったけどあ、あんな、成功なかったなあんななかった事がだいぶ前やねなんかね、細いね、まあ、後で見てみるけど、細い木の端かなんかが欠けてありましたよほんで後で 役割で聞いたら、「いや、生えてあげませんよ。」って言われてさね後の祭りでしたけども。サミタはキツネズカ古。サミタはここで入るのかい、ね、もな、文字なぁ。他の所サミタはここ入ってんのに。サミタとだいぶ先の方にね、サミタの古墳があるんだけど。サミタはキツネズカ古墳。これは全長が七十八メーター。 このね、真ん中がね、道路が突き抜けてるんだよね。珍しいゴンです。これが豊富だよね。ちょっとこんな形が変わってしまってるけどね。道路をまたぎますからね。 最初に来たのよここもね草ぼうぼうでね、びっくりしたんやって。まあ、夏が多かったからな、昔は。はい、ここは道路でございます。四社線に泥されたみたいだけど。はい、これが公園部でございます。いやー、田んぼぼがきれいに生えてます。これ。 残 っ, て残ってますよね。 三今一二号、休憩所設置、こ日設置されたのでね、でね。これでございます、これ、折檻。折檻だけはね、設計図はないね。公園部からずーっとね。ほほ。 ベリ山がいいいいい言うとんんのかだだははははメメーートル高いないん、ね、高さだいぶけけどどね20メートル以上ここは、はい、一本マスコここらす前方後円 方, F やな前 方, 後方全長がね1 3 0ートルぐらいですね。 逆さは、14、15、6メートルある か,、はい、なかこのショットで横をし上ってら乗せてみるか雨降ってなかったんで、もう滑ってね、上がるの大変だったんやけどで、セミがものすごい勢いで撒いてた、記憶がね何年前やろずいぶん前ですわほんで、草はボウボウやったん、ね、でいつも、いつ来ても これは前方部です。130m もうちょっとあるかな？前方部は。 わからないんね、角は。あ気あ、木がはき見えんかや。やぶやぶやぶ。ちょっ と, と行くだけ、中入ってみるか。行ってる、あたるな。い、いけるやろ、これ。行ってみよう。もうちょっとね。 すると蛇が出てきますね。奈良は蛇の宝庫でございますからね。その点、大阪であんまり蛇見らへんな。お、いけるぞ。さてどうなってるのか。あら入られへんわやっぱり。破れて来ましたか。ね、入りませんね。 残念でございました。これ、形状から言うと豊富やな。 これ、二十一か二機目やから、全然足りませんね。この横はね、なんかあるんないけど。花粉みたいなのが。と。一時間、二時間だから、四時間ちょっとやな。九時半に来たからね。これね。文章でございます。